いつも動画を見ていただきましてありがとうございます旅する気持ちの話番手です今度は旧軽井沢銀座に来ておりますこれから旧軽井沢散策を始めますまた初日の旅の感動体験を共有させていただければと思いますでは今回の旅も始めていきましょうせっかく軽井沢に来たんですし何か美味しいものを食べたりとかそうですね<笑>なかなか決まらないです テーイスクィンなんかあってちょっとカレーライスみたいなあじなるほど 思ってそうですかカレーに使うものがこの中になそうですすごくおいしいじゃねここら辺がねだんだんだんだんあったまってきますカーッて、ね、熱くなってきますうんあありがとうございます<笑>ちょっと見せちゃった<笑> うどんカフェって面白そうですよね行ってみましょうか醤油うどんが驚きの360円人目につかない穴場的なところに結構おいしいお店とかあるんですよね よろしくお願いします。<音> 注文が終わりましたちょっと眠くなっちゃったんですけれどもご主人の本当に対応がものすごくいいなんて物腰の柔らかいご主人なんだろうなと本当に好印象を持ちました今回オーダーしたのはシンプルな醤油のおうどんです醤油をかけて食べるおうどんですどんなおうどんになるんでしょうかちょっと楽しみです えー、それではうどんカフェさんのシンプルな醤油のうどんいただいてみたいと思いますちなみに、えー、お料理の方なんですがこんな感じになっていますコーヒーあとお水全てセルフサービスなんですけれどもいい感じのお店だなって本当に親近感が湧きましたではいただきますちなみにトッピングはこのように生姜とネギと大根というシンプルな組み合わせです全て無料です 普段食べているおうどんよりもコシが強いですお主人のお話では、えー、一つ一つ一回一回お客さんのーオーダーに合わせて、えー、分量を決めて茹でているそうなのでその違いですかね こんなに歯ごたえがあってシャキシャキしているうどんを初めて食べましたというわけであっという間に完食いたしましたうどんカフェさんごちそうさまでした コーヒーヒいいたただいてきました<音楽>うどんのあとにまさかのコーヒーなんですけれど も, いいれども、まあえー、素敵な素晴らしいおうどんだったのでこのままコーヒーも。 一緒にいただいちゃ い, ます い, いですねこういうサービスブラックだけどあんまり苦味を感じはしませんちょうどいい感じですね